皆さんどうもこんにちは。元気にしてますか急に2いかけないで。私は元気 99.9% です。ほぼ 100% じゃねえか、アルコール消毒。もし皆さんの中に落ち込んでいる方がいらっしゃいましたら、テスとの2023年ストレス発散方法第1位。アナイヤレーションをプレイしましょう。失点お願いします。ちなみに2ニはベイブレードです。古代の異物じゃねえか。言い過ぎじゃない。本日はエレメントさんのご提供で殺し合いをします。というのは嘘で今回はギルド戦。本気で言うところのクランですね。わかったから視点を揺らすな。早速やっていきましょう。いい 今回のギルド戦はミストというギルドとラッシャーというギルドが戦います。私はラッシャー側ですね。霊夢のせいで負けるんだろうけど頑張ってほしいぜ。腹立ったのでマリサの個人情報を言います。はマリサの住所は東京都千代田区皇室系ゆっくり。早速やっていきましょう。ちなみにこのギルド戦はお互いのギルドマスターが話し合って決めました。話し合いってなんだっけ余談なんですがラッシャー側のギルドマスターは当日2番されました。これが今の日本ですね。 代理の方が決まったわけですが私はエンチャントテーブルを回収することになりましたエンチャントテーブルはここになりますこれなんですかこのマップの見取り図です私が書きましたふざけてんじゃねえ潤色させる倉庫は今は鉄を掘ってますねあれエンチャントテーブルって石のハシでも壊せるんだぞふっ ふ, っふ当時の私はそれを忘れているのだー 危ない危ないもういデータをバックアップしてなかったら即死だった意味わからん SF やめて鉄を焼いていますこんなに早く鉄を焼けるなんてレイムちゃんは一体何者レイ、ね、何者だと思うこのパターンでここまでしつこく聞いてくることある鉄がもう少しで焼けそうですね美味しそうです味覚大丈夫ですか鉄が焼けましたということでマリサートは頼んだぶんなげんな実況も頼んだぶんなげすぎだろプレイ方法忘れましたぶんなぐるぞぶとうはたこの演出くどいですよお前が言うのかエンチャントテーブルは拠点の左にありますこれセンター試験で出ますそんなわけねえだろ回収して拠点に もう回収されてました。敵に鉄を掘ってトロッコで遊ぶことにします。ははトロッコは芥川龍之介の短編集にもなってるんですよ。 敵が来ました。ここは戦車大隊をぶつけましょうゲーム違うしオーバーキルすぎる無事に倒せましたバレー解消なり解消ってより拡張だろ黙らっしゃいスカウトになりました何で？緑と黄色のエンチャントテーブルを取るためですねあと消費税を上げるため何言ってんの緑に来ましたエンチャントテーブルなし黄色はどうでしょうかエンチャントテーブルなしは積みましたかわいそう装備を作っていますなるほど味方さん達は敵を倒してますねなるほどね GPU って AI 学習に強いんだよねなるほどな理解力の神様どうやらここで味方さんがエンチャダイを手に入れたようです本棚を持ってきてとのことなので早速向かいましょう 近郊へ来ました。この早さは2022年ナンバーワンでしょ。撮影日は2023年ですよ。なら今年もナンバーワンですね。なんでもありかよ。これからの年はずっと再位です。なんでもありなのにめっちゃネガティブじゃん。ここで敵のリーダーのメロディーさんを消そうと思います。物騒なこと言わないで、こんな画像を持ってきました。なんだこれメロディーさんのチーミング画像です。これを材料に降りてもらいます。霊夢って人として終わってると思うぜ。そこまで言うかオーション渡したのはないですよ。はっはっ 急に暗転したんだけど何私、間違ってた。間違ってたんだ。お前は全部間違ってるよ。人格否定やめて。話し合えば全部解決するんだ。ゲームの趣旨否定しないで。和平しよう。話し合いによる平和を。レッドストーントーチを持ってきました。和平しましょう。マジで頭おかしいだろ。返事来ないですね。来るわけないよね。返信来ません。ということで相手リーダーを倒しておきました。間違いなくお前が満足だわ。 ということで適宜に来ました。殺戮の限りを尽くしましょう。味方さんも大勢います。誰だ貴様は私のファンかな？検索、お前を消す方法、どこへ行こうというのかね。君の行き先は地獄だよ。倒せました。余裕だったね。嘘つけ飽きました。編集に飽きてんじゃねえよ。ぶっ殺すぞナチュラル殺意ったですが、限界が来てますね。実況やめちまえ、現在マリサは毒多めで提供しています。提供もうこのまま投稿しようかな。それよりさっきの何存じ上げません。はサムネイルを作りました。唐突に話変えないでこちらになります。 敵がいますね。お前ら行ってこい。味方さんのお前とかいう奴は壮絶な死に方してほしい。こわお前らのことは忘れないからな。俺は普通に言うんですけど。あいつらはいい奴だったよ。耳腐ってんのかちなみに相手の鉄フルは味方戦に来てたそうです。かなり強いな味方さんは、そこ強調しないで、味方さんと合流しました。こんなにいるとは思ってなかったです。これはギネス記録でしょ。ハテナの解像度悪すぎだろ。敵がいませんね。そうだな。敵前逃亡ですかね。これが私の歯を食です。 木の上に登りますかなんでそんなことするんこのマまって二重構造になっていて上から水を流すと邪魔になるんですよねこれを私の崇高行絵で表すとこんな感じですエンジン類に謝れよひどくないでもこれで水のカーテンができるはずマジでできてんじゃん後悔しかねえわかわいそう味方さんが止めに行ってくれてますねありがたい限りですよし霊夢ムはここで焼き土下だな終わった一応水回収しておきます味方さんが回収してくれてました水を無駄にするな 無駄にはしてなく、そんなこと言っても地球上に飲み水は 0.01% しかないわけで、少数点まで家の気持ち悪。殴り込みに来ました。全員ぶっ殺すぞ。提供動画でそんなこと言うんじゃねえ。水は回収しておきます。ここから私の無双が始まります。帰ることになりました。なんで引いたの大日本帝国の人民なら死ぬまで戦うでしょ思想強すぎませんかそれにしても今日はいい天気だ。今はナイアレーション舐めてる奴いなかった さんにポーションを渡しておきます。1本3000円でオフタクじゃね。えかってかポーションの相場って何敵陣に殴り込みます。帰り血で染め上げてやるぜ。何人が私を倒る bgm おかしくない。そうそう、こういう曲だよ。こういう曲、さっきのはあれだろ。編集ミス、味方さんが突撃するみたいですね。ちなみに今回はプライベートマッチを利用しているぜ。つまりサーバーには2倍の負荷がかかるわけですね。違うと思います。ここれがサイバー攻撃とうとう壊れました。うおーおおらああああ何やってんの戦闘ですが、大してダメージ与えてないし、最後叫びながら歩いてただけじゃん。返信してきました。なんで味方さんがほとんど全滅したからですね。まあ幸せなら ok。 味方さんが死んでこんなこと言う奴は抹殺するできれすぎじゃない映像は装備を回収しようとしてるところですねまあ回収できないんですが突撃しますやめとけってどうせ負けるんだからやばいこれジャックロのネズミだこれは診断いやこれはマウス違いだわ目が入りますから殴るのをやめてくださいプライドもくそもねえ助けてくれ味方私たちの戦いはこれからだー打ち切られるのということでダイヤをもらいに来ましたこの星空はまるで攻めダインのようですね私はまともですよ ラッシュの準備ができました。どうもビル・ゲイツです。全国のビル・ゲイツに謝れ、敵陣地に来ました。ついに終わりますね。霊夢の人生がか敵陣に突入しましょう。今しているのがラッシュだな。戦闘文化だぜ違いますね。 に倒されましたチームのために死のうかごめんなさいちなみに勝ちましたということで今回はここまでですチャンネル登録お願いしますだぜご視聴ありがとうございました